はい皆さんこんにちは温泉はぶきですということでですね本日はですね北海道登別温泉の積水亭さんにやってきました見てくださいすごくいいですか貸し切り呂になってますねなんて素晴らしい空間なんでしょうこんな感じでですねお部屋になってるんですねテレビがあってゆっくりソファーでくつろげるようになってますね その奥にはめちゃくちゃ大きな鏡があってほら洗面台だよーそしてーじゃーん天然温泉をたっぷり使ったこちらの温泉がしかもこんな大きな温泉があるんですね家族全員でゆったり入れる広さがありますということでですねその温泉を楽しんでい していきたいと思います。よし。ああ、すごい。出ますか。雪景色です。ほら、家計はしっかりして入りましょうね。では、いただいていきます。うん、ああ、気持ちいい、ねうん。いただきます。 見る景色は雪なんですよ。実は私はですね、今回初北海道なんですね。なので、ちょっと本当にすごく予定を詰め詰めにして、いろんな温泉を巡って帰る予定なんですけど、その一発目がこちらなんですけど、やっぱ素晴らしいね、たくさんお会があるだけやね。もう一個 入って感じられるってなかなかないんですね。これ分析表を見て、あ、もう美肌の湯なんだなとかって思うことは。結構あるんですけど、入って感じられる本当の美肌の湯っていうのが。やっぱりいい味ですね<音楽>。ということで。じゃあ、北海道第二島目に。向かいたいと思います。よかったら。チャンネル登録してください。そしてですね。ツイッターや。 ホームページもやってますのでそちらの方もチェックしてみてくださいじゃあ次行きます